私はねガクトが大好きなんやけど、まあ、本当はこの油絵の代わりに GACKT のタペストリーを貼っとこうかなと思ったんやけど別に GACKT 推しチャンネルではないのでこんな感じになりました私はもう1718年 GACKT の大ファンやけど去年は初めてライブ見に行けて今年も1回ライブ見に行きましたほんまに良かったけど だけめちゃめちちゃゃ悔しいことがあったそれは「ラストソング」という曲をする前にその歌はどういう歌なのか何をするのかって説明した時にこ恋愛には男がいて女がいてでこの歌はその女のパーツでケイっていうミュージシャンもあのピアノ弾いてちょっと歌ったりはしてたのでケイに「男のパーツを作ったのよ」とか 言ってたのよえ恋愛が必ずしも男と女と言えないなって自分の中で思っててしかも私は女性で女性と恋愛してるわけなのよじゃあ私たちの恋愛は結局恋愛ちゃうのって考えてしまってちょっと悲しくなりました。もともととその歌は別に ね女性の気持ちなのか男性の気持ちなのかあんま考えたことなくて、ただただガクトが歌ってて、それはある意味ガクトの気持ちであって、ある意味まだ聴いてる人の気持ちにはなってるかなって思ってるので、あんまり性別関係ないはずなのよ。でも、楽くんにそんなこと言われてなんか、しょぼーんとしました。 ビジュアル系業界は特にその LGBT 当事者も多いはずなのでなんかこれで排除されてしまうというかファンの中に当事者もいるんだなってことはね全然考えてないみたいでちょっとね悲しくて悔しくて正直言うとちょっとだけ落ち込んだほんでこの間男友達と一緒にランチ行ったりちょっと南でブラブラをしてたらマジシャン の方がおってさ、あのまあ、ちょっとマジックを見てもらったんやけど途中でカップルですかかって聞かれたのよ。まあそれは仕方がないって思われるかもしれないけど私と付き合ってる人とあのヘップファイ5でこう写真撮ってもらった時にさっきに言ってたあの男女のカップル にその写真撮ってる人がそういう「今日は記念の日」みたいなとかも う, ちょっともうちょっと近くてもうちょっとこう仲良くみたいな「ははは」っていうふうにあの指示したんやけど私たちはもうそのままなんか何もなくて男と女イコールカップル同性同士イコール友達っていうわけでもないしそういうのを覚えていってほしいのよ。 人の性別とか性表現によってあこの人たちでカップルや友達や家族やっていうのはあんまりね想定しない方がいいかもしれないんですガクトとそのマチシャンはどんな言葉を使ったらよかったのかっていうとまずガクトの場合は恋愛には二人がいるんですよねだいたい一人では成り立たんまあポリアモリやったらねあの三人以上も全然ありえるけどね とにかく2人は必要それはただ2人の人っていう表現でよかったのよほんでその別れをつけられた別れをつけた人のパーツで表現したらよかったんかもしれないなっていうかそっちの方が絶対よかったのよほんでマジシャンの方は「あカップルですか?」っていうよりも「どんな関係ですか?」って聞いたらいいんちゃうかなと思ってます それやったら相手に聞きたいこともちゃんと聞けるしそういったねジェンダーの問題もなくなるわけやん。かこんな話をするとだたいね女がいてあかんの男がいてあかんのって、ね、言う人もおるんやけどそういうのじゃなくてただ相手のジェンダーをまず想定するのもあれやし、まあ、性表現はちょっと男っぽいけど実は女 なんだった そ, その言う人はお兄さんって言われたらちょっと嫌やっていう人もいてるしそういうグループっていうか二、まあ、人で行動してこの人のジェンダーはこうだからきっとこの二人はカップルであろうとかそういう想定はあんまりよろしくないしこう間違った対応をされて繰り返してこう積み重ねていけばやっぱ本当に傷も深 待っていくしそれこそ自分らしくオープンに生活するのが難しくなったりなかなか心が開けなくなったりするのでほんまに「言い方を少し変えれば結構改善するのよ」じゃあその人たちに赤っぷりです」って言われたら「じゃあカップルですよ」って言えばいいし。私も ね、女ですって言ってるので私のことを女って言っても全然構えへん。だってそれが事実やからね。ということで本当に小さな言い方の変更とかで相手を喜ばせること不安にさせないことはできるのでそれがやっぱ大事やな。自分のそのちょっとした都合よりはやはり相手を尊重することが大事やと思ってるので皆さんもぜひ あの自分の言い方にもっと意識してあこういうところはちょっと変えた方がいいんちゃうかって考えてくれたら嬉しいですほな次の動画でまたねー